それでは参ります。いら っ,、えー、っしゃい。いーーーよーさこーい、よーさこい。いい はい 皆様に礼ありがとうございました